大学はテレビラジオで授業を行う大学ですスカイパーフェクト TV で全国放送中ただいま願書受付中お申し込みお問い合わせは京都学習センターへ自宅がキャンパス放送大学